多くの視聴者の皆さんから燃料用のアルコール入れに使いたいというふうなご提案をいただきました確かにね同じアルコールですから密閉性もいいですしそれはいいと思います金属なので安全ですしただ一点注意していただきたいのは燃料として使うことが多いメチルアルコールですね一般的なアルコールストーブの燃料はメチルアルコールを使いますのでこれを飲んでしまうと大変な事故になります体の大きさや摂取した量によるということですが軽い場合でもめまい腹痛など またひどい場合には視力障害や呼吸困難そして失明といった重篤な症状が現れるということですのでもし燃料用アルコールを入れるケースとして使う場合には必ず危険ということが分かるようにですね、しっかりと明記していただいて誤ってご家族の方なんかが飲んでしまうことがないようにくれぐれも管理を徹底していただきたいと思います私の場合にはえ飲む用のアルコールにはこのようにウイスキーのラベルをはいで貼ってあります でこちらがまだちょっとね手書きなんですけど、まあ、こんな風にすることによって強引防止危険が避けられると思いますので参考にしてくださいよろしくお願いします今回購入したこちらがですね「スタッキングラックスリム」となってます、えー、積み重ねラックという110円の商品ですねでこちらに説明が書いてありますがまずジャンコードですねはい、えー、それから材質が鉄で粉体塗装で素晴らしいです サイズは幅が 28cm× 奥行きが 14cm× 高さが 16.5cm という風になっていますえ今回ねこれ気に入った理由はすべて鉄なんですしたがってこういう部分ですねこちらもですねもうすべて鉄ということなので当然熱には強いですしいろいろ使い道があるんじゃないかなと思って2つ購入してきましたはい、えー、それからこちらがワイヤーネット用フック 3個入って110円という、まあ、ブラックの商品になります。はいえー、耐荷重は 1kg ですね。で、ジャンコードはね、こちらです。で、こちらも材質は鉄で、粉体塗装というね、えー、とても感じのいい塗装になります。サイズが 65mm×80mm×40mm となっています。はい、えー、それからこちらが、えー、以前からあります、ロングストレージボックスのベージュとなります。 こちらがグリーンですねえとっても感じいい箱なんでねこれを組み合わせてみようと思いますえ材質はポリプロピレンえサイズがですね 16.1cm×9.3cm×14.3cm となってまして、えー、ジャンコードはこちらになってますねはい、えー、ではこのスタッキングラックスリム早速開封していきますまあ開封と言ってもねこの結束バンドを切るだけなんですけどねはい、えー、こんな感じで外れますあ もうね、すぐに立ち上がりますねここがしっかりとね、えー、固定されてるわけではないので、えー、もう上向けるとねすぐにこう立ち上がるというふうなねここが仕組みになってますこの曲げただこのまま置いてもですね実はこの鉄の部分見えますかねここがしっかりとしたね割と足になってるんですね 見にくいと思うんですけどかなりねこう強度のある足なんですしたがってこのままこう置いてもねえいいなっていうのは高さがですね、まあ、ざっくりですけど 2.5 センチぐらいありますで安定してます、ま あ, あのそんなにね太いあの鉄ではないので押せばねしなるんですけどということはこういうとこにね熱いもの例えばこういうねやかんなんか置いても鍋敷き代わりに使えますしね アルストなんかを使う場合でも、えー、台からちょっと離れてる分だけね遮熱効果があるということで、まあ、こういう使い方もねとってもいいんではないかなというところもまあパッと見てね気に入った理由になります鍋敷きのようにしてね使う場合の補足なんですけどこれ実際にですねこのように置いた場合には、えー、地面に接してるのが合計6箇所ありますちょっと分かりにくいんですけどこの今刺してる部分の2箇所 こちらはでですすね、ね、えー。足を曲げた時のここなんです、ね、はいこの部分が、えー、地面に当たるものですから合計、えー、6か所123456か所で地面に当たってます。したがってこの鉄棒ね細いんですけど、まあ、真ん中が弱いかっていうとねそこまでね、えー、弱くはありませんので。 おそらく1キロまでぐらいなら重たいものを真ん中に置いたからといってこうへこんでしまう曲がってしまうということも少ないんではないかとこちらは実測で 4.1kg もあるこれは完全にオーバーですけど乗せてみますとはい、えー、足を打った状態ならねこんな風で4 1 k ロあってもまあ問題ない感じですねでは えー、伸ばしますとこんな感じはいもう簡単です。カチンとね溝にはまる感じで立ちます。はい、えー、そうすると、えー、立ち上がった時の高さがこれもざっくりですけど、まあ、1 5 5ンチから1 6ンチぐらいかなとさっき説明ではね1 6 5ンチって書いてましたけどね えー、それぐらいあるのかなちょっとこの物差しではねあの測りにくいんですけど、まあ、そういった長さになりますでもう一回ですけど横が 26.5cm の、まあ、ざっくりですけどこちらが幅が 14cm ぐらいとでこの両端にね少しこう飛び出た部分がありますので2段に重ねる場合はこの上に乗せるとでこちらによって、あのー、左右にずれないような感じになってるんではないかなと思います 全てね、鉄でできているというところがいいところですはい、えー、では2個目ですね、えー、こちらの方も、まあ、こんな風に置いてねつま使うこともできます、えー、こういう感じですねで、えー、完全なね2段のラックにしたいなという時にはまた、あ、同じように足を伸ばしてやりますこんな感じですねはいそうして上に乗せる時にあここに ここに入るんですね、足が。なるほど、わかりますよね。まあ、あの、見た通りなんですけど、こんな風に、足がね、もともとこういう、ちょっと変わった形になってるんですね。まあ、より地面でね、安定感出すためと思ってたんですけど、実はここにはまるんですね、こういう感じで。従って、左右ともこんな風にはまってるので、これがね、えー、より、こう、上の段がね、落ちにくいというか、ずれにくいというか、 まあ、そういうういいい構造になっているということこが分かりますやっぱり細いのでねこれ重たいものは絶対無理ですだから軽いもの、まあ、コップとかね、えー、そういうものは全然 OK だと思いますけど、えー、例えばスキレットなんかだとねちょっとこれ不安ですねというふうな華奢な作りにはなってますまあ試しにね乗せてみようと思いますがはいえー、ちょっとね危ないです こうグラグラしてるしこれはね、やめた方がいい感じです高さがあるので一旦低くしますねこれ折り曲げる時がね少し難しいですね、えー、カチッとね曲がってくれるわけではないのでちょっと気を使う感じなんですけどまあこの高さだとね画角が映りやすいのでで、こういう例えばアルコールストーブなんかも普通に乗りますのでこういう風な感じでね えー、200cc ぐらいのお湯だったらね、沸かしても大きなね、その強度的に負担はかからないので大丈夫ではないかなというふうに思いますし、まあ、1段でもね、例えばこんなシェラカップ、通常のやつですけどね、これだったらね、あの大丈夫です。スノーピークのやつですけどね、なりますし、こういう可愛らしいね、軽量カップ。まあ、軽量カップはね、並べたくなりますよね。もう1個買ってるんでね。 このセリアのやつですけどこれですねこちらもよいしょ並べるとはいこんな感じですねとってもなんか魅力的ですねはいで、えー、まあ実際にね足を伸ばしてやるとかなり高くなりますのでねそうしますと今度は上の段にいろいろ置けるんではないかと思いますまあセリア続きでいくと こういうい固形燃料ストーブですねもうあの非常にねだいぶ使い込んでるのがあるんですけどこういうやつですね、はい、まあこういうものを使ってね、えー、ストーブでねこの上であの何かね軽くお湯を沸かしたりすることも可能だと思いますまあランタンなんかもねいいですよねランタンと言いっても えー、これは鹿番長のやつですけどこういうのだとね一番上にしか置けないので今映ってないですね何かこう S 字フックみたいなものがいるかもしれないですね、えー、ということでこちらワイヤーネットフック3個付きですねこれもちょっと開けてみましょうねはいこういう感じですねこの粉体塗装がいいんですよ、ね、粉状のねなんかこうザラザラした黒い表面ね マットブラックっていう感じのねこういう作りですでこれだったらこういうところにもかけれますので、えー、まあ3つねついてるやつもあって今回は2つのやつを買ったんですけどまあ向こう側なんかにもかけられますそうするとねここにまたいろいろかけることができますのでまあそういう使い方もね全然ありではないかなというふうには思いますいいですねなんかこうね 非常にこう心和むというかまあそんな感じになりますはいアルコールとかねなんか好きなものを置いてえ眺めるにはね最適ですよね<笑>どうでしょうかもう完全に個人の趣味に走っておりますがであとねこの下は先ほどのロングストレージボックスこれね中こんな感じでね今まだ何も入ってないんですけど、まあ、持つところもあります で、こういうのはね、ここにちょうど入りますので、まあ、2個入れてやったらね、まだ少し余裕がありますけど、こんな感じでいろんなものを収納して、まあ、部屋の中のね、荷物整理というか、小物の整理というか、そういうのにもね、いけるんじゃないかなというふうに思ってます。この足ですね、えー、ちょっと外してみますと、このような感じですね。もうかなりね、潔い感じの作りなので、これ、バチッと切ってね、 曲げてやるだけで自由にね高さが変えられますので、まあ、例えばね低めに設定してこうーーバーナとーといい、ううかね、ねアルストのごとくとして使うことも可能です、ね、はいえー、そうするとねキャンドルランタンなんかもこういう小さいものだったらねいけますのでね、えー、ここに置いてキャンドル実際灯してみたらね面白いかもしれませんねやってみましょうか。 はい灯りました、灯すとねまたいい感じになってきますねちょっとライトもね消してみます LED の方ですね、はい、あと撮影用の方もちょっと絞ってみますねおこういう感じですねそうなるとこっちのねランタンもつけたいですよね はい、えー、もう完全に遊んでますけどねここ引っ掛けてもねちょっと不安定だから引っ掛けない方がいいですね、まあ、置く方が安心ですね画角をずらしてみましたけどどうでしょうかこういう形でねえー、眺めててねとっても気持ちいい感じですね LED をねもう少し落としてみようと思います しっかりランタン遊びになってしまってますけど本来はねそういう目的ではなくて細かいものがね散らばってて片付けたいな整理したいなと思ったのでこういうねコンテナ型のボックス等も買ってきましたなのでこれは収納するために使いたいと思いますまあ、とはいってもね結構ね面白いのでいろんな絵をねこう、楽しみつつまあ、どんな風にするのが一番面白いかなということなんかもね考えながらいろいろね まあ、遊んでいきたいなぁとは思ってるんですけどねまあこれはあの自分だけの世界に入ってねいろんなことができるような気がしますのでお仕事で疲れて帰ってきた後なんかにねちょっとこんなものを眺めながらねゆっくりするのもいいんではないかなと思います。二段積みの状態でも一体化してますので一応このまんまこう持って運ぶことも可能っていうのもね一つのメリットではないかなというふうに思います。 で、これ手前がね、かなりいろいろかけて重たくしたからといってあの手前に上の段だけ倒れるっていうことはね、実はないです。ちょっと遊びがあるのでね、えー、動画を見てる方不安になるかもしれませんけどこれですね、下に引っ張ってもまあ、結構な力まではね、耐えてくれます。真下ならですね、こう手前に引っ張るとこう下の段ごとね、移動してしまいます。こんな感じですねはい、ただまあ えー、と1段目と2段目が一体化してますのでねそういう意味ではグラグラ数割にはねあの上からの力に対してはそんなにこう不安定でもないっていうねそんな印象ですしたがって、えー、割とね例えば重たいものを作ったとしますこの割とね重量級なものを吊るした場合でもこんな感じでね 倒れる心配はありません、まあ、風が吹いたりするとね別ですけど、はい、あの真下にね引っ張る分には実はねこのぐらいの重さのものでも手前に倒れてくるっていう心配はないです。で2段積みの状況から例えばこれを1段積みの状況に変えることもできますの で, でこのようにねちょっとこう変形してやることができれば。 広めの、ね、天板ととして使うこともできます。ちょっと大きめのこういうねステンレスのトレイなんかもこのようにきれいに乗ることができます、まあ、正方形にね近い形になりますのでこういうふうに使うとねより広めのテーブルとして使うことも可能ですえちなみに長さを測ると 26cm の 27cm ぐらい まあ、ほぼ正方形形にに近いいいななるんではないかと思いますえー、仮にねこういう私がまな板代わりにしてる木の板こういうものをね置けばそれはそれでねちょっとしたこうテーブル的な使い方もねできて感じがいいということも言えるんではないかと思います拡張させればねもう無限にねいろんな形で、えー、作っていくことができるっていうね、まあ、この辺りのね楽しみも トランスフォームじゃないんですけど形が変えることができるこういうテーブルのね特徴じゃないかなと遊べるんじゃないかなということなんかも思いますのでまあキャンプサイトなんかに行ってもねこういうものがあれば気軽にね、まあ、1人用のテーブルとして使うかどうか別としてもですね使えなくはない感じまあこんなのもね非常にいいんじゃないかなと思います、まあ、なんせね100均グッズって華奢なんですけど軽いのでね持ち運びが楽ですし、まあ、コンパクトになりますし 今回の製品は全て鉄でできてますので、まあ、熱にも強いというところはね、あの、応用範囲が広いんではないかなと思います。ということで、この動画がいいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントね、楽しく見さしていただいておりますので、良ければお願いします。